こんにちは。日本一優しい本格パン作りの美かです。2020年3月に、日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中から、少しずつ皆さんにご紹介していきますね。今日はバターも卵も入れていかない、一口プチパンの作り方をご紹介していきます。楽しみながら一緒に作っていきましょう。 まず材料の説明をしていきます強力粉 200g 私はイーグルを使っていますインスタントドライイースト 4g 塩 4g 砂糖 15g 上白糖グラニュー糖きび糖何でも OK ですこちらをカードの丸い方を使ってざっくり混ぜましたら 牛乳 155g を加えてさらによく混ぜ合わせます水分がなくなったけれどもまだ粉気が残っている場合は生地をカードで切るような形にしてお粉を混ぜ込むようにしてください今回卵もバターも入れてないんですけれどもとってもふかふかなパンなのでねすごく楽しみにしておいてくださいね粉気がなくなりましたらテーブルに生地を出していきます 手のひらを使って大きく押して戻す押して戻すで材料をしっかり混ぜ合わせましょうこの時指先をあまり使わない方がいいですねちょっと牛乳のべたつきがあるかもしれませんがしっかり押して戻す押して戻すで混ぜていきますよパン作り慣れていない方はね牛乳を少し減らして作っていただくといいと思います生地が変わってきたの分かりますか手と一緒にに戻ってくるようになりました そうしましたら一度ね、生地をかき集めてあげて、手のひらもきれいにしてみましょう。スケッパーの平らな方を使って手のひらをきれいにしましたら、手のひらで一度生地を丸めてあげてから転がしていきます。こねる作業に入ります。力を入れてしっかりね、右手で左奥戻ってきて、左手で右奥行って戻ってくるという形でね、しっかりこねてあげてください。 急がなくていいのでしっかりね力を入れて生地をこねることが大切ですでだんだん生地がつるっとしてきて弾力が出てきます弾力が出てきましたらグルテンのチェックをしていきましょう生地を振りながら引っ張ってみますすぐに切れなければこね上がりですグルテン膜のチェックの仕方もあるんですけれどもね慣れない人はやりにくいのでこのやり方でグルテンのチェックをしていきましょう テーブルに打ち粉をしてて丸めていきますいろんな丸め方がありますが私はねパンを学んだコルドンブローのやり方でやっていきますね最後はしっかり締めますよはいそしたらボウルに入れて乾燥しないようにラップをしましたら30度で40分発酵させていきます約2倍になるまで発酵させますはい40分経ちました膨らんだの分かりますかフィンガーテストしていきますね 人差し指の第二関節までお粉をつけてブサッと刺します。穴の大きさが変わらなければ OK です。ガスを抜いてテーブルに生地を出しましょう。出しましたら十分割していきます。一個三十七グラムです。あまりに、ね、細かくならないようにカットしてくださいね。ちょっとね大変ですね。十個もね分割するのね。 はい分割終わりましたら丸めていきますあまりねきつくしないように緩く丸めていきましょう手のひらの中でコロコロ転がしていきます最初から両手でやるのは難しいと思いますので片手でまずチャレンジしてから両手でやるようにしていきましょうそうしましたらベンチタイム10分とっていきます乾燥しないように上にラップをかけておいてくださいはい10分経ちましたので成形していきます 今度はね、しっかり丸めていきますよ。一度ガスを抜いてから、の平の中でしっかり転がしていきます。違う成形ですね。今度は閉じ目を上にしてガスを抜いたら、手前からくるくる巻いて、巻き終わりをしっかり閉じていきましょう。このね、2種類の成形をしていきます。数はね、自由で大丈夫ですよ。実はですね、私ね、バター嫌いなんですよね。なのでね、あのこういうね、バターがないパン好きなんですよ。 パン作りするのにバター嫌い、まあ、私あのケーキも実は教えてまして焼き菓子とかね嫌いなんですよねバターどうしても好きじゃないんですよねはい成形できましたら最終発酵です35度で30分発酵させていきましょうここでちょっとお知らせですもっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意していますイラスト入りのレシピと動画を見ながら ご自宅で学んでいただく講座です動画はいろんな角度から撮影しており気をつけてほしいことコツの説明の時は動作を止めてゆっくり解説していますのでとても分かりやすいと好評です何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早いんですよ詳しいことは概要欄に載せていますのでぜひご覧くださいはい、30分経ちました膨らんだの分かりますか 可愛らしく膨らみましたよねじゃあこちらに打ち粉をしていきます打ち粉は強力粉でも純強力粉でもどちらでも構いません私は普段純強力粉リストールを使ってますのでそちらの方をふるっていきます振りすぎないように気をつけていきましょうで細長いパンはクープを1本入れていきます深さ2ミリぐらいですかねあまり深く入れないようにしていきましょう丸い生地は 十字に切り込みを入れていきますこちらもねあまり深く入れないようにしてくださいね深く入れすぎちゃうと張らせるように成形できていないと生地がねしぼんじゃう可能性がありますのであまり深く入れないようにしてくださいでは焼いていきます180度で予熱したオーブンで8分から10分焼いていきます 温度と時間はあくまでも私のオーブンが目安になっていますのでご自分のオーブンの温度と時間に合うように調整してください焼いてる間にエスプレッソを入れていきます私はエスプレッソマシンで入れるよりもエスプレッソコーヒーメーカーで入れる方が好きです自家火でね入れる方がしっかりしたお味のエスプレッソが入るような気がするんですよねこれれアレッシーのものももなんですけれども 20年使ってますが全然ねあの丈夫で使い続けられてますねなんか違う形のやつも出てるのでちょっとそっちも気になりますがまだまだこれ役に立ちそうです本当にね美味しく入るんですよはい焼けましたので出していきますいい色に焼けてますね美味しそうですねいかがでしたか簡単に作れそうですよね 見てくださいふかふかですこのね尖ってるところもうね突き刺さりそうなんですけれどもピンとね生地が張っているとカットしたところね、このくらい尖りますふかふかですじゃあね食べてみますねどんな味でしょうかねうん、すっごい柔らかくてふかふかですね口の中でね溶けていきそうですバターなくてもねすごくふかふかで美味しいパンが焼けますのでぜひ作ってみてください ではまた。